演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はこちらローソンの中華まん4種類を食べたいと思いますこの前セブンイレブンの中華まんを食べ比べたんですが今回はローソンですまずこちらが黄金肉まんちょっとこちらが通常の肉まんです 通常の肉まんよりも大盛り肉まんが大きいし重量感もありますねピザまん粒あんまんですではうーんとまずは代表としてシンプルな方の肉まんから顔を出してもらおうかなやっぱりシンプルなのが一番かりやすいですからね中身はこんなふうにぎっしり入ってますねではいただきます まず最初に4つに共通している生地につきましては、どっちかというとふかふか系で、スッと歯が入っているような、そんな感じですね。セブンイレブンの弾力ある生地とはまた違った美味しさもあるのですが、自分はどちらかというと弾力のある方が好きですね。なので、生地ではセブンイレブンの方が上がかなぁとも思います。<笑>ファミリーマートは食べたのがだいぶ前なのですっかり忘れてしまいました。また食べたいな。また食べて思い出そうかなで、とまあ、前置きはこの辺にしておくとして、まず最初に食べた肉まんですが、 やっぱりこれはシンプルでしたねシンプルに噛んだ瞬間に食材の食感やうまみが口の中にふわっと広がしたタケのことかも入っていてそれらのザクッとした食感もあって変化があったのが良かったですねお肉もでピザまんこれはちょっとチーズのトロッと感がなかったかなというふうに感じました溶けてはいるんですけどまだ食感が残っていてそういうチーズが好きな方にはいいんですけどピザマンのチーズはどちらかというととろけていて欲しかった部分があったので これはちょっとと残念かなと思いました、まあ、自分が買ったものがたまたままだ温度が十分に上がってなかっただけなのかもしれませんがでち黄金肉まんは黄金と名の付く通り通常の肉まんに比べると和風のうまみがプラスされていて大きさもボリュームもうまさも全部上がる上ですなのでこれが一番今回の中では美味しかったですねで先に言ってどうするよそれは。 ちょっと変化球の味肉まんが食べたいなっていう方にもおすすめですねそして最後に食べたつぶあんまこれも割とシンプルな感じで口の中に入れた瞬間につぶつぶのあんこと甘さが口の中にふわっと広がってきて美味しかったですやっぱり甘い中華まんの定番といえばつぶあんですねもちろんこしあんも美味しいですけどで先ほども言った通り今回はこちらの黄金豚まんを代表としてこちらの点数とさせていただきますやっぱり美味しかったですね中華まんは 手, 手軽に食べられないのよかったです手軽って何だよ手軽それでは